こんにちは、アブローダーです今日はですね、貯金術の話をしていこうと思います。手取り16万円だったときに僕が100万円貯めることができました。その時のことを思い出しながら、貯金術ってこういうふうにやるべきだよねっていう話をしていきます。皆さん、ミニマルな生活をしていると思うんですけれども、実際、えー、どんな貯金術をしているのかとか、 もしそのクロードの方が見ていらっしゃったらこれを答え合わせとしてあこれもあるあるあ分かる分かるっていうふうに見ていただければなと思っています僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活だとか貯金術だとかお金の使い方投資の方法だとかを解説していますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は手取り16万円の100万円貯めたミニマムの貯金方法 っていう話なんですけども、皆さんどんな貯金してますかどれくらい貯めてますかで貯金って結構気になる人とかも多いと思うんですけども、以前、えー、僕がミニマルなあの貯金額っていうふうな形で貯金の方法について、えー、動画でまとめました。よかったらあの貯金額が知りたい方だとか、えー、貯金ってどういうふうにやってるのお金の使い方ってどうなのっていうふうに思った方はこれもチェックしてみていただければなというふうに思います。今日はじゃあ実際にどういうふうな貯金の方法があるのかって話なんですけれども、やっぱり 貯金って大事ですよね。もうやっぱりそのね年始になればなるほど。あの今年こそとか。今年はこういう風に生活したいなっていう風に意気込みをね。あの考えていくとは思うんですけども。じゃあ実際どういう風にすれば、えー、お金が貯まっていくのか、そのまとめを今日はですね。5つに方法を絞ってお話ししていこうと思います。まず1つ目1つ目なんですけども。もう当たり前ですけども、1ヶ月の費用を過剰書きにすることです。これ超重要 なんです僕がずっとやってたことなんですけども1ヶ月間自分がどれだけお金を使ってるのかしっかり把握してる人って結構いないんですよ。だいたいた家賃が万万円でとか公熱費1万円ででととかか熱費っていうふうにアパウトな金額は分かるんですけども交際費に実際どれぐらいかかってるのか飲み会代だとか食費にこれぐらいかかってるのかっていうふうにしっかり把握して自分で言えるっていう人が少ないんですよね。それを あの考えておかないと知っておかないとまずはどう減らすべきかどこを減らすのかっていうのが分からないのでまずはしっかりと自分がどれぐらいお金を使っているのか把握してください1か月何を使っているのか例えば家賃5万円光熱費1万円スマホ代1万円だとか格安シームで3000円だとかっていうふうにもう全部書くんですよで全部書いていってあ月々10万円以上使ってるんだとか 月々15万円ぐらい使ってるんだっていうふうにもう把握してくださいそうするとああこれだけ使ってるんだっていうふうに分かるんですよでねそこから何をすべきかっていうと次に2番目のポイント2番目のポイントは固定費を下げていきますこれは結構もういろんなミニマリストの方が言われてるんですけど固定費を下げますそうするとどうなるか例えば家賃25万円使っていましたけどやっぱ職場から近いのは近いんだけどまあ実家からでも会社に通えるなとか 僕が一番最初やったのは実家から通うだとかっていうような選択肢を広げることです例えばシェアハウスに移るだとか僕シェアハウス住んでたんですけどもシェアハウスの場合礼金だとか敷金だとかいらなかったりするんですよねで家賃も安かったりだとか光熱費がいらなかったりだとかっていう形でシェアハウスに行ったりもできるともし地方にお住まいの方であればもっと別の方法だとかあと家賃を下げるっていうパターンもあるんですけどもそういうふうに固定費をいかに下げることができるのか 試しててみるっいいうのがポイントですでですす書書書きで書いた部分に矢印を書くんですよねどうすればそれを減らすことができるのかこれは本当に大切だからこれは減らさないとか例えば僕は Kindle で本を読んでるんですよね月々980円で1ヶ月本が読み放題っていうサービスがあるんですけれどもそれはもう絶対自分があの趣味でプラス勉強のためにこれはやってるんだっていうのはもう絶対下げちゃダメです。 えー、もう3つ目3つ目に大切なポイントは経験にお金を使うことですこれちょっとつながってるんですけども経験にお金を使う例えばその勉強にお金を使ったり自分がやりたいこれは絶対譲れないっていうところには絶対お金をかけてくださいそれを下げてしまうと も, うものすごく自分の人生が辛くなるというか面白くなくなります趣味が楽しい人生なのにそれを奪ってしまうのは絶対やめてくださいなんで あの固定費を下げるんですけれども、えー、ミニマルに節約するんですけれども趣味はひたすらお金をつぎ込むというか、えー、しっかり自分の趣味はやりきるっていうのはポイントかなというところが3つ目のポイントですねで4つ目四つ目何かっていうとこれ結構大事です えミニマルな生活だとかえしてる方あの飲み会が嫌いだったりだとかあとはお祭りイベントがあんまり好きじゃないなっていう方も結構いらっしゃると思うんですよで僕がもうその典型で僕は全然お酒飲めなくて飲めないんですけど営業職だったんですよえ銀行員の時に営業職だったんですけれども絶対飲まないといけないんですよ上司からお前俺の酒 飲, 飲めんのかみたいないうふうにすごい圧力をかけられたりだとかお前この時代に飲まんやつっておるかみたいな感じですごく 圧力とというかバ ー, ラーまがいなことをされたんですよね、まあ、けど実際、まあ、正直会社員ってもう絶対行かないといけないじゃないですか飲み会だとかえ行きませんっていうのも言えるんですよ言うのは簡単なんですけどももうその場の空気絶対悪くなるしでプラスそんなね飲み会を断れるような環境だったらもうみんな断ってるっていう感じじゃないですか もうね反、反強制的にみんなあの忘年会だとか新年会だとか行かされてるのがもうね、ほんと僕は嫌いだったんですけれども、もう本当に嫌いで、嫌いすぎたんですけれども、やっぱり断れる飲み会だとか、行かなくていいやつは極力行かないようにするっていうのがポイントです。えー、僕は飲み会、もう、まあ、反強制だったんですけど、2次会は行かないとか、1次会はとりあえず顔出して、2、えー、次会ちょっとすみません、あの資格の勉強があるんでとかっていう風に、もうちょっとね、 別の用事を作っておくとかっていう風にしてあの嫌いな誘いは断るといいかなっていう感じです、えー、お祭りだとかイベントだとかもう絶対強制的に参加だったんですけどもいかにあの断って嫌なこと嫌な誘いは断るというのが、えー、4つ目のポイントになってます、えー、正直まあまあ断らなくても飲み会が好きな方であれば、まあ、全然参加してもいいんですけども嫌だと自分が嫌だなって思うところはどんどんどんどん回避してで費用を抑えて 自分のコストを守るっていうのはポイントかなというので4つ目でした次5つ目なんですけれども何かっていう と, 頑張っている人と友達になることです3つ目に経験にお金を使うっていう話をしましたでいろいろと趣味の友達を作ったりだとかっていうので5番目に頑張っている人と友達になるっていうポイントを入れたんですけども例えばミニマリストとしてあの動画を配信している人たちだとかあとはミニマリストって結構イベントを みんなでさあの開催したりだとかされてるんですよねなんでそういったイベントに行ってみるとかで自分と同じような趣味を持っている人と交流するっていうのはすごくいいポイントになります僕もオンラインサロンを持ってるんですけどもオンラインサロンでは海外であのシェアハウスやったりだとか一緒に絵を借りてシェアしたりだとか勉強会したりだとかっていうふうにオンラインサロンの中でどんどんどんどんいろいろとイベントをしてます毎月1回は結構やってますね 980円なんですけどもそういうふうな形でコミュニティに属するとすごく面白いですでもみんなすごいんですよみんな結構頑張っていてプラス今から頑張りますとかフリーランスになりたいなと思っている人だとかミニマリストですっていうようなあの僕と同じような感覚を持っている人たちが結構集まってくださるのであの刺激になるんですよねそういった面白い人たち自分と価値観が合う人たちと一緒になることによってそれが一般化されるというか 自分の中ではもうこれが普通なんだっていうふうに思えるような環境になってきますそうすると価値でもう僕の中では勝ちだと思っていてもうその環境に属するとそれが当たり前になってきてで貯金するだとか飲み会に強制的に参加しなくていい環境だとかあとは個人の力で収入を上げたりだとかフリーランスとして動画編集だとかライティングだとかあとはミニモリストの発信だとかっていうような情報がどんどんどんどん入ってくるのですごく経験という形で返ってきます 例えば僕のサロンでは980円に毎月お金が出費されるかもしれませんがそれ以上の仕事をもらったりだとか動画編集で1本5000円の仕事だとかもシェアしてたんでそういった形であのいろいろと自分の仕事をバンバンバンバン取ることもできるとだから一種の投資ですよねあの経験に投資するって話を以前の動画でもやってるんですけれども経験にお金を使うことによって自分に返ってくるとリターンがあるっていうような使い方を意識するとすごくいいんじゃないかなっていう形です 今日はですね僕の手取り16万円時代の100万円貯めた貯金術の話をしていきましたどうだったでしょうか1つ目のポイントは1ヶ月の費用を過剰書きでまとめていくことで2つ目が固定費を下げるためにその過剰書きで書いた部分に矢印を書いてそれが本当にいるのかいらないのかどうすれば減らせるのか 徹底的に分析しててくださいっていっうところで3つ目が経験にお金を使っていくことと4つ目が経験にお金を使うんですけれども自分が嫌だと思うような行事だとか誘いは断るような飲み会行きたくないなと思った時には飲み会わざわざ行かなくてもいいですよとかお祭りだとかイベントだとか強制的に参加しないといけないかもしれないけども裏に例えば資格の勉強するだとか例えばもっと独学してスキルをつけたいんですっていうような。 あの言い訳というかあの面白い自分の好きなところを入れて1次会だけ参加するというような方法もありますよという部分と一つの選択肢ですね一つの選択肢がありますと。プラス頑張っている人と友達になる5番目が頑張っている人と友達になってその考え方をもう共有できるようなスペースを自分が心地いいと思う環境に属することによってより その思考を促進させて自分の好きな仕事だとか自分の働き方を見直すきっかけを作るっていうのはえ貯金が貯まる方法まあまあそのね今後のことを考えて貯金が貯まる方法なのかなっていうことをえ今日はお話ししていきましたいかがだったでしょうか今日の動画いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますえ僕はあの親知らずを最近抜いてちょっとより滑舌が悪くなってしまったんですけどまだちょっと抜歯してなくて。 糸抜いてなくてここに糸があるんですけどもすいませんちょっとねあの画説悪かったんですけども今日は聞いていただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ